こんにちはみなさん。プレアートでのべらちゃんです。このチャンネルへようこそ。今日の動画でですね。初めて折り紙を作るで、まずね、まぁ、あ、ちょっとレベル的にね、簡単なレベルに行きましょう。ルがかっこいいなって思いますから、ターブレットを見ながら作ります。まぁ、あ、まずね、あの動画を見る前に、私思うやつを作ってみる。 最初でちょっと今写真を見てるからどうやればそうなるのかやってみるねこれって切れる切るのはありかなどうやってやればいいのかこんな感じかなこんな感じでわかりませんこれどうやってやってる 動画を見ながら作っていきたいと思います、まあ、初めての鶴だからねそんなに綺麗ではなくてもああ顔がね<笑>これぞ。うえーダメだよね出来上がり嬉しい初めての鶴 たらんするわこんな感じ<笑>ちょっと汚い皆さんはどう思いましたかこの方がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いしますあとコメントもよろしくお願いしますえこれすごいねすごい楽しかったけど難しかったちょっとがっかりねこんなんなんかすぐ作れると思ったけどねダメだやったまた今度リベンジします ありがとうみます。